桜の桜桜ですこのでえあのマイクは内田さんに一回お渡しします。ではではラストの桜桜は、えー、桜の歌姫マリの歌で行います。はいよろしくお願いします。 2022年この空の下で皆さんの姿を見ることができて本当に良かったと思います最後さくらさくらどうぞよろしくお願いいたしますいい J'ai rien.